なんだビデルファンの幼稚園のお迎えに行けないのピッコロさんに迎えに行ってもらえないかなと思ってご飯はどうした今度発表する研究レポート作りで忙しいってわかったありがとう<笑>じゃあまた可愛 い, いぬいぐるみでも買ってくるわなぜぬいぐるみドラゴンボールスーパースーパーヒーロー子供の迎えに行けないくらい研究が大事かって聞いているんだ今度またぬいぐるみをプレゼントしますから<笑>いらんいつ俺がそんなものを好きだなんて言った